です今日はです、ね、このままでいいのかこのまま働いてもいいのかと思った時にやるべきことって話をしていこうと思います皆さん、えー、会社で働いていて実際辞めたいなとかこのまま働いてていいのかなと思うことってありませんか僕も会社員時代すごく思っててで実際考え抜いた先に仕事を辞めて、えー、フリーランスになりました今日はその時にやったこと5つのポイントを押さえてお話をしていこうと思いますこのままでいいのかなって人生考えたことって結構あると思うんですけども実際どうですか で僕が Twitter でこんな感じで投稿したんですけども5年後のことを考えたりポジティブなことを考えたり実際にそのキャリアを今後生かしていくためにどうしたらいいのかっていうことを考えた時に実際こういうことをやってきましたという話です僕のチャンネルではこうしたコスパ生活だとかあとは海外での生活だとかあとはキャリアアアップについてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします 今日はこのままでいいのかなと思った時の人生でやることっていう話なんですが実際僕も会社員時代働いててすごい悩みました銀行で働いてたんですけどもまあ面白くないというか皆さんもご存知かと思うんですけど銀行って結構今もう、えー、オアコンというかなかなか難しいよっていうふうに言われていてプラスメガバンクだとかもう10年単位で10万人の雇用を削減するだとか早期退職を促してるだとかまたトヨタで言うとあの日本一の会社の なんですけれども10万人以上というかあとは終身雇用がなくなるというふうに今宣言されているようにやっぱり日本の企業ってどんどんどんどん衰退していくんじゃないかなという不安がありますよね。いう不安がありますよね。とうにそのった時に会社に勤めている自分は今後大丈夫なのか20年30年スパンで考えた時に大丈夫なのかって考えたらちょっと大丈夫かなっていうふうに僕は思い始めて個人で仕事をするような仕組みを作り始めました。 で実際いろいろと考えていく中でまず1つ目のポイント何を意識したかっていうと5年後を自分の5年後を想像してみることです僕は5年後銀行員のキャリアがどうなってるのか考えた時にまあでもね課長とか次長にはなれないなと思ったんですよでこのまま行ったとしても年収でいくと多分500万円ぐらいですかねそれぐらいで役がついたとしてもそこまでしか上がらない状況だったんで僕の銀行が だからそれを考えたらやっぱりもう今後変えた方がいいのかなと思って僕は辞めるっていう結論をしました正直結構もうね僕はやっぱりパワハラがすごい上司がいたんでそういった何ていうんですかね理不尽なことがめちゃくちゃ多くてめっちゃなんか嫌な思いしかしなかったんですね銀行員時代にそれだったらやっぱり自分で自分の力で仕事した方がいいんじゃないかなと思って辞めたっていう次第です まず1つ目、5年後の自分を想像してみてで、実際どうなのかっていうのを考えるっていうのがポイントです。今日、こんな感じであの犬の遠吠えだとか、えー、鳴き声が聞こえる理由なんですけれども、今、僕、フィリピンのセブ島にいます。フィリピンのセブ島に滞在しながら、えー、a i r BNB っていう形で部屋を借りてで、そこでみんなでシェアして生活してます。1泊だいたい1500円ぐらいた円らで。 生活できていて w i f i の環境もいいですし、えー、プラス英語でも喋れる環境があるというところでシェアをしながら生活してますというのでちょっとねこんな鳴き声だとか自然っぽい感じを感じながらお届けしてます次2つ目何かっていうとポジティブな未来が見えたら、えー、残ること3つ目がネガティブな想像なら転職を考えるこれ結構重要です やっぱり会社員がいいとか、会社員が良くないとか、フリーランスがいいっていうふうに天秤にかけられがちなんですけれども、正直、会社員とダブルワーク、副業で2本の柱を持つっていうのはすごくいいのかなと、安定してます、会社員として仕事をしながら、プラス自分の仕事を持つと、両方使えるんでいいですよね。 で自分のキャリアを想像したときにポジティブな印象ポジティブな未来が見えるのであればそっちを選んだ方がいいですで会社員をしながらキャリアアップしてでプラスそのスキルを使いつつも自分で副業するでダブルワークしておくともっとキャリアが育成されるとかスキルアップできるのであればそっちの方が断然いいですで次僕みたいなタイプネガティブな想像しかできなかったタイプはやめてフリーランスになった方がいいんじゃないかなと 僕が会社員として続けていった中でも、まあ、例えば5年続けても課長次長クラスにしかなれないとで年収が500万ぐらいになってプラス、えー、土日も資格試験だとかあとは接待ゴルフ接待並みよくわからない、えー、会議に参加させられたり地域行事に参加させられたりやっぱ、まあ、重要なんですけども自分が意味ないと思ってしまうあの会議だとかに必ず参加しないといけないような状況になった時に、まあ、これは、まあ、ネガティブだなと。 思った時には仕事を辞めて別のことをした方がいいかなというところで二つ目がポジティブな感想を想像した時に仕事を始めると仕事をし続けるで次三つ目が苦手な想像なら転職考えるといのを挙げてみました 4つ目なんですけども、4つ目はダブルワークをすることです。これはお勧めしてます。なんでかというと、会社員として仕事をしつつ、ダブルワークをすると、そのダブルワークの知識を育成させることができます。スキルアップすることができます。例えば、今から仕事辞めたいと思ったときに、デザイナーやったり、ライティングやったり、動画編集やったりということになるんですけども、実際、何をしたらいいか分からないってことってありませんか。そうなってきたときに、まずはスキルを得ないといけないな、まずはその情報を得ないといけないってなったときに、何をしたらいいかわからない状況が続くと。 なった時にやっぱり時間が結構必要になってくるのでダブルワークとしてまずは会社員をしながらスキルアップさせておく方がやっぱり無難ですよね僕自身も副業としていろいろとやり始めて実際にお金を稼げなくたとしてもスキルアップとしてスキルアップとして仕事ができるとすごくいいのかなというところでずっとやってきましたそうすると ダブルワークっていうのは強いなって思うのが例えば月に1万円ぐらいしか稼げなかったとしても会社員として仕事をしているんでその会社員の給料基本給料大体20万円ぐらいがもらえるじゃないですかなんでその20万円の担保があるとで20万円の元金を別の事業だとか新しい自分がやりたいスキルの自己投資として使っていくと自己投資として使っていくっていうのがいいのかなっていうところで4つ目にダブルワークっていう話を持ってきました 次、最後なんですけども、5つ目スキルを高めるための転職はありっていうことです。今もう転職時代ですよね、もう終身雇用が終わったっていう話があるんですけども、終身雇用じゃなくて、就雇用じゃなくて別の仕事として、自分がやりたいことにどんどんどんどん蓄積させていく、スキルアップのために、自分の会社を選べる時代になってきました。なので、自分がやりたいこと、例えば動画編集、例えば動画編集の仕事をしたとして、動画編集のスキルをやるために、動画編集の会社に行ったりだとか。 メディアを作りたいな、ブログを作りたいなと思った時にブログが作れるようなメディアが作れるようなメディア会社に勤めるだとかっていうふうにいろいろとステップアップのための転職っていうのが今はできる時代になりましたなんでステップアップスキルを上げるために転職するっていうのはありかなというところでここです今日はですね5つのポイントを押さえてお話ししていきました人生ってこれどうしようかなと思った時に実際やるべきこと5つを挙げてみました1つ目が5年間 考えた時に5年後を考えた時に自分を想像してポジティブな未来が見えるのか見つめネガティブな未来が見ないのかあるいはダブルワークをして自分の柱を作っていくのかという話とスキルアップを高めるための転職というのは選択肢としてあり で, で実際いろいろと今の時代こそいろんなステップアップをして自分で会社を選べる時代ですよという話でした。 えー、いかかがだったでしょうか僕もステップアップのためにいろんなことをしました、えー、銀行員だったんですけれども資格試験も本気で受けてで知識を得るために勉強してるんだっていう気持ちでありましたただただテストを受けてテストの点で受かるためにやってるんじゃなくて自分がビジネスをしたと仮定して経営者として、えー、財務情報だとかあとは税務だとかっていうような税制度 ををししししっっかり勉強してっていうところを意識しました今後のキャリアを意識して自分がやりたいことをどう動かすのかっていうことを考えると知識は結構高まってきますでプラス自分に使える知識ができていますでまず情報収集をしてでそれをいかにして使えるのか自分の副業にいかにして使えるのか副業ベースにしながら仕事をするとスキルアップにどんどん役立ってくるんでよかったらやってみてください。 今日はですねスキルアップの方法このままの人生でいいのかと思った時にやるべきことって話をしましたいいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録もよろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイもう自分が好きな服だけを更新していくシーズン終わった時に買い替えるっていうふうに更新していくっていう考え方を持っておくとすごく便利です常夏の30度の国を選ぶこれポイントです